皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年12月11日、今週のエピソード依頼帳にバトルトリニティがありましたので、忘れないうちに言っておきますかね。早速乗り込んでみたところ、何やらまたルールが変わったみたいです。詳しいことは説明を聞けとのことですが、どれを聞けばいいんでしょうか。いろいろ探してみましたが、よくわかりませんでした。いかがでしたか トトゴンさんの今後の活躍にご期待ください。今週の達人クエストは、邪神の宮殿のやつをやりましょう。天の日に邪神の宮殿も更新になるというルーティンをついつい忘れてしまいます。とりあえず三国ですね。死んでるレクイストカティン・パーチェ。でも、終わってみれば2分43秒のシ殺ンロ劇でした。そして、我々は何の成果も得られませんでした。